都开以说啊都可以都可以都可以说都可以都可以都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 ありがとうございまし 正解、誠におめでとうございます。 はいあと2分かかりますから頑張って元気よくがってまいりましょう はーい直してください。